皆さんこんにちはスタジオワディのワディです今回は新発売した焚き火台ロダンの開封とレビューを行っていきますこの製品は三蔵工務店の新作で10月1日に発売されました前から気になっており無事買うことができたので早速使ってみましたこちらが届いた商品です おしゃれなタグで封がされています。ロダンは折りたたみ式の焚き火台でいくつかのパターンとオプションがあります。まずスタンダードと呼ばれる基本のセット。次に拡張用の半月です。半月はあくまで追加パーツでスタンダードと組み合わせることで焚き火台を拡張することができます。僕はスタンダードと半月をセットで購入しました。 柄は2種類で、僕はレンガのようなブリックという柄を買いましたもう一つはバンナという名前です材質は鉄ですが、窒化処理がされているので高級感があります早速組み立てていきますまずはスタンダードの五角形にしてみました ソロでちょうど良さそうで薪を縦に入れる形となります30センチ程度の薪も細く割れば問題なく燃えそうです次にオプションパーツの半月を取り付けます半月はその名の通り半月状の形にすることができますオプションパーツとしては床部分外側の追加パネル 手前の壁となる部分のパネルですこの手前が少し低い形に一目ぼれして今回ロダンを購入しましたスタンダードと半月をそれぞれ2つ組み合わせると満月という深淵の焚き火台にすることができます半月であれば大抵の大きさの薪は燃やせそうです実際にキャンプに持って行ってみました 非常にコンパクトなので収納が減るのもとてもありがたいです今回実際に使ってみて見た目以上の性能に気づきました壁の部分ですが外周が高く手前が低いため外壁が反射板として働き手前がとても暖かくなりますこの日は夜0度近くまで冷え込みましたが焚き火をしている間は全く寒さを感じることはありませんでした公式でこの点には触れていないのですが 冬キャンプには最高の焚き火台だと感じました今回実際にキャンプ場で使ってみて見た目がいいのはもちろん収納、拡張性など非常によく考えられた製品だと感じました今後どなたか持っている方とキャンプをやって満月を作ってみたいと思うのでその時はまた動画にしてみようと思います焚き火台に興味ある方はぜひチャンネル登録高評価いただけると幸いです ご視聴ありがとうございました。